ル今日は女性の方向けのたった2分でバストアップできるメニューになってるんでやっていきましょうまずストレッチで手を組んで頭の上から頭の後ろにますそしたら今度胸の前伸ばすイメージで手を後ろに何回か見てくださいそしたら今度は土下座のポーズで 手を横に向けて、ざをついたまま頭をまっすぐに上げていきます。 今度は肘を曲げて顔の前でぐっと肘と肘をぐっとつけるように1回1回しっかりしっか り, り伸ばしてください 手をついて体を上半身を持ち上げるちょっと早めのテンポです反対プきま す, <音楽>反対いきます ですこの辺がちょっとなんかグワグワって感じると思うんですけどこれ毎日やると効果どんどん出てくるんで是非やってみてくださいちなみにまだこのチャンネル3人しか登録者いないんで是非登録してください